皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月6日、天使は食事をとらなくてもいいということを、いろんな NPC たちが言っています。これはとても大事なことなので、繰り返し言っているのだと思います。魔界の魔族ですら食事をとらないとダメだったはずなので、天使だけが異質です。やはり天使たちは、アストルティアの外の宇宙から来ているのではないでしょうか。 他のの宇宙から来たといえば、バージョン5のラスボスボも同じですね。やはり天使たちと大きく関係しているのではないでしょうかというような妄想を裏付ける資料がこちらです。バージョン6の購入特典になったキャラクターとようやく出会えました。破壊編でお世話になったキャラクターとも再会できました。でも、まさかスライミーズもここにいるとは驚きです。